両面折り紙を使って金の扇と銀の扇を作ってみました。赤と銀の両面折り紙を折っていきます。今回は壁面に飾ってあったものを再利用しているので、画鋲の小さな穴が開いています。銀色の方を上にして赤が4センチぐらい見えるように折ります。次に90度回し、赤い方が上になるように置きます。 これを2つ折りにして、真ん中に折り目をつけます。一度開いて、真ん中の折り目に合わせて折ります。反対側も同じように真ん中の折り目に合わせて折ります。手前を開いて、向こうの端に合わせて折ると、1つの折り目がつきます。また、元に戻して、 反対側も同じように 1⅛ の折り目をつけますこれを開いて手前の折り目に合わせて折るとこれでまた 1⅛ です反対側も同じようにしますこれで同じ向きに8等分の折り目がつきましたこれをさらに細かく16等分に屏風折りにしていきます8等分のところに 折り目をつけてあるので持ち上げては半分に折るを繰り返していけば屏風折りができます銀色の方を自分の方に向けて端を斜めに切り落とします赤いところの真ん中あたりを中に細い針金が入っているラッピングモールで縛りますこれで開くと扇の形になっています 持ち手の部分も開いてみましょう少し長かったので切っておきますここに水引きの飾りもつけましょう45センチの水引きを3本真ん中で折ったらモールで縛ったところより少し上に引っ掛けて右側から来た水引きを上から下に通して ギュッと縛ります左利きの人は反対にしてくださいで、左側の水引きで輪を作って今度は反対側の水引きを上から下にかけてそこに通し長結びにします 水引きの端は、ハサミで切って長さを揃えます。銀色の扇と同じようにして、金色の扇も作りましょう。壁面に飾る時には、 扇の両側と真ん中にボンドをつけます。ボンドをつけたところをプッシュピンで留めておき、乾いてからプッシュピンを外します。扇を付け加えると、壁面飾りがぐっとお正月らしくなります。フラワーアレンジメントにも付け加えるといいですね。他にもいろいろな使い方がありそうです。 工夫してお楽しみください。